皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月5日。バージョン 6.1 の特技調整は、学園にも影響があるのでしたかね少なくとも、捨て身の名前と内容が変わるわけで、今までの調整はどうでしたかねというわけで、学園の部活ポイント稼ぎです。部活ポイントは、毎月6500ポイント必要になります。 そのうち3000ポイントは部活強化週間の報酬でもらえるので残り3500ポイントを稼ぐ必要がありますこの3500ポイントの稼ぎを今まで大体スルーしてきたので一時は6万ポイントくらいあった部活ポイントがここまで減りましたというわけで今月からちゃんとやりますなるべく3万ポイントを維持できるようにしておこうと思いますこれくらいが多すぎもせず少なすぎずもせずちょうどいいところなんだろうと思います そうなると、やはり他の部のお手伝いをするのがポイント効率が良いということになります。部活強化習慣のうちにいっぱい稼いでおきましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。